お花紙色上質紙ペーパータイを使って勝負の花を作りましょう葉っぱは薄口の色上質紙を使って作ります端を 1cm5mm ぐらい2回折ったら先の部分を細くして真ん中をずっと切っていきます最後は反対側の端に出ますこれで 葉っぱが2枚できます園芸用のペーパータを葉っぱと同じ長さに切ります片方の先の部分を三角に切り落としておきます葉っぱの真ん中に水のりかボンドをつけてペーパータを貼り付けますペーパー材が長すぎた場合は金切りバサミかペンチで切り取っておいてください 残った色上質紙で茎を作ります45度ぐらいに折り目を入れたらくるくると巻いて棒を作ります端に用地をつけると巻きやすくなります折り目に糊をつけてそこを目安にまっすぐ巻いていきますこうすると緩みのないしっかりとした棒ができます最後は糊をつけて巻き込んで止めます 片方の端をまっすぐに切り取り、そこからハサミを入れて、1センチちょっと切り込みを入れます。そして、3つに切り分け、開いておきます。次に、花びらを作りましょう。紫色と黄色のお花紙を使います。紫色のお花紙を1枚、6等分のジグザグ折りにして、 半分に切ります全部山折りになっている方を手で持って下から1センチぐらい切り込みを入れたらハサビをくねくねと動かしながら斜めに切っていきます一度切り落としたら1センチぐらい開けて反対側から先の方に向かって斜めに切ります広げるとこんな形になっています今度は黄色と紫のお花紙を重ねて 6等分のジグザグ折りにします12等分の型紙の半分を使うと簡単にできますそれを3つに切ります全部山折りになっている紫の方を持って斜めに切り込みを入れまっすぐ切り落としますこれを黄色が見えるように開いておきます 黄色いお花紙の方からのりをつけたら、先ほど切った花びらの根元に貼り付けます。下にくっつかないようにして、しばらく乾かしておきます。茎に葉っぱを貼っていきましょう。葉っぱの根元にのりをつけて、茎を巻き込むようにして貼り付けます。もう一枚は反対側から貼り付けます。 花びらの根元が乾いたら、黄色い花びらにほんの少し糊をつけて、大きな花びらに貼ります。それから、花びらの根元に折り目をつけていきます。そして、真ん中の花びらに両側の花びらを半分だけ貼ります。最後に両側の花びらの根元に糊をつけて貼り合わせたら、 花びらが切れているところにもほんの少し糊をつけて貼り合わせておきます花びらの根元の間のところに糊をつけたら一つにまとめてぎゅっとねじってくっつけます根元をぎゅっと握って花びらを折り返すと黄色い部分が出てきます形を整えると花の部分が出来上がりましたこの花に 茎をつけます3つに切り分けたところにたっぷりと水のりをつけ花びらの裏から貼りますのりをつけたところが花びらの中心にくるようにしましょう葉っぱを形よく曲げると勝負の花ができました紫色以外にも青色や藤色、白で作ると綺麗だと思います たくさん作って勝負円のようにして飾りましょう。